そうですね。日本とかフランスで乗り物に乗るときに全然違うですから今日は7つの違いをみんなに紹介したいと思います。カリブ海から来たフランス人のジュアンキャンです。このチャンネルではフランスと日本の違いについて話したりフランス語も教えています。ぜひぜひ気になったら登録してください。それでは早速始めましょう 日本の改札はいつも改札の人がいますね。あの人はみんながチケットをちゃんと入れてる確認したり、あとは迷子になった人を手伝いますね。でもフランスの場合は、改札の人はいつも いいないんですだから改札のところはみんなは時々チケットを払わずに通りますジャンプしたりとかお金を払わなくても泥棒みたいに通りますだからフランスの場合は改札はですね鉄で作ってますなんか鉄棒がありますっていうことで払わなかったらその鉄棒で人を止めますでも日本の場合はあのドア門みたいにあるんですけどこれは通りやすくない 僕は一回僕のスイカになんかお金はなかったんですけどそれを気づかなかったですだから普通に通りましたけれども取ったら門が閉まっても僕は取りましただから取ってからええ えなんで<笑>こんなにえ取りやすいなだから戻ってチケットを払ってまあ普通に取りましたが本当になんか泥棒とかチケットを払いたくない人がいたらそういうのは簡単すぎないって思いましたフランスの場合はチケットを払わなかったらその鉄棒で絶対止めますだから泥棒を止まる ため一番いいのはフランスの改札だと思いますが情報とか案内してもらう場合は本当に日本のが楽ですからね。 これは本当にめんどくさいですフランスでは。まあ、日本では結構電車とかバスは時間通りに着きますね。まあ、時々バスは遅れてしまうことがあるんですけれども大体はみんなは時間を守っていますがフランスの場合は電車ですねよく遅れています。だから例えば遅れていたらボスに電車が遅れてしまいましたって言ってくれたらよくボスはそれを分かって それは多いです。なんか普通です。だからなんかありえないことではないんです。でも日本の場合は、あの電車が遅れてしまいましたって言ったら、みんな、えあ、そうなんですかえでもえ<笑> なんか少しびっくりしますね。まあ日本でも遅れる場合もあるんですけれども、本当に少ないですから、まあ結構ね、びっくりしますね、遅れていたら。だから僕はフランスに住んだ時に、1本とか2本前の電車を乗りました。でもう今、日本では念のため1本前の電車を乗ります。 電車に乗るときに順番を守ることは絶対日本の勝ちですね。あのみんなはちゃんと並ん で, で、乗った人が電車に降りてからみんな乗りますね。なんかルールがありますね。で、こんなふうにみんな順番を守りますね。フランスの場合はですね、ドアが開けるときにみんな入る。で、その同時に。 乗った人が降ります。だからよくぶつかりますね。乗った人が降りてから乗るルールはありますね。フランスで。でもみんなそれぞれです。守る人がいるんですけれども、ちゃんとそのルールを守ったら、他の人が勝手に乗ったら、なんかずるくないずるいなぁ、な感じですから、結局、だいたいみんなは同時に乗ります。だからよく喧嘩がありますね。降りる人と乗る人は、なんかちょっと待ってください。俺を降りさせてください。みたいな 喧嘩ででもはすね、先に席に席ます<笑>まあいいことじゃないんですけれどもそのルールを守ったらフランスではねそのルールを守ったらあとは電車に乗ったらまあずっと立ちますので座りたかったら特に u s シ h ア u r の時ですねそのルールを破れないといけないんです電車の中に車掌はいないんです でいる人は掃除しているとか運転者だけが通りますねでも車掌は一回見たことはないんですあ多分新幹線の中でいるのかなでもフランスでは偶然に車掌がいます で、その車掌は何の電車に乗るかみんなは分かってない。びっくりさせるためですね。で、急にその車掌が言われて、プレゼンティモアプロ e ィッキーでトランスポ r t っていうふうに言われたら、あの、チクッとはなかったら2つの場合にあります。優しく説明してくれたら、なんか、急いで切符を買う時間はなかったんですから、電車に乗ったんですけど、今買ってもいいんですか優しく説明してくれたら、その車掌は、まあ、オッケーオッケー言ったり、 で普通の切符の値段を払いますが他の場合はもしその車掌はあなたが明らかにチケットは払いたくないままで電車に乗ったことを分かっていたらその2倍倍とか3倍高く表せます。あとは電車の中のルールなんですけど日本の場合は声を出さないようにみんな 頑張っていますねまあ時々ですね中学生とか高校生とか若者はあの電車の中で普通に話していますねでも話してもそんなにうるさくないんですねそのうちの場合はなんか余裕はないんです だからみんなは電車の中で食べてます電車の中で話しています電車の中で電話をしています僕にとってみんなが話していたらまあ普通にまあ構わないんですね2人で乗ったら話したくなりますねでも電話をするのは一番邪魔だな なんでかというと電車の中にあんまり電波はないんですから大きい声で話さなかったらなんか聞こえない通じないんですねだからこれは本当にめんどくさいなって思います日本では見たことはあるんですけれども本当に珍しいです 日本の電車にないことはですねフランスの場合はある電車に例えば r r a バイオリンとかサックスとかアコーディオンとかまあいろいろな楽器を弾いてくれる人がいますで大体いいその人たちは観光客のため伝統的な音楽を弾いてくれますだからすごくなんかフランスな感じだなっていうふうに感じてます僕にとっては初めて聞いた時にねうるさいだなと思ってるんですけれども隣に座っていた観光客を見たら アメリカ人だったんですけどすごく嬉しいだなって見えてるんですからまあもしその音楽は観光客にいい気持ちとかいい雰囲気を感じさせたらまあいいじゃないかなっていうふうに考えましただからもしかしてそれはフランスの電車の特徴かなっていうふに思ってます 日本の電車では何でそれはないんですかフランスの場合ですね、自転車で乗れます。地下鉄の中ではないんですね。ある電車はその自転車を置く場所があります。とか、普通に広いところがあるんですからあの、みんなはあそこに自転車と一緒に立っています。だからそれは本当に楽ですね。もし駅から行くところまで結構距離があったら自転車があるから楽じゃないんですかでも日本の場合ですね、あんまり乗れないんですから、まあ。 駅かかかからバスとと歩いいたりとかしかないんですねで1回は折りたたみ自転車と一緒に乗った人がいました日本ではねだからああこんな風にみんな乗りますねでもそういう自転車を持たなかったら乗れないんですからフランスの場合はそれは本当に楽ですどこでも行ける感じがしますのでいいじゃないかなっていう風に思ってますみんなはこのビデオが楽しいなって思ったらぜひぜひ評価グッドボタンを押してくださいそしてそういうビデオをたくさん作りますので でぜひぜひビデオを見逃さないように登録してください。それでは、アピアト